えー、本日3回目の登<笑>場となりますが、えーそうですねえー、最後までこちらの会場「横浜よさこい」をですね、えー、こちら「光」という作品で三拍子を、えー、あのテーマに作っている作品ですのであの皆様もぜひ最後一緒に、ね、三拍子をしていただけると、えー、嬉しいですね最後まで応援何卒よろしくお願いいたします では参りまりす光照らせ 最後まで盛り上がっていきましょう、はあはあ。さあ、お手拍子よろしくお願いいたします。<笑>そいや 手けろ踊れスイヤー 踊り子直るそれでは、えー、会場の皆様と三拍子したいと思いますお手を拝借よーパパパンパパパンパパパンパッタッタン東京よさこいチーム3でしたありがとうございました<笑>踊り子撤収ありがとうございました